少しは反省してください。俺たちの勝ちだな まだやれるぜアバーストドリーム行くわよえ終わらせる私は絶対に負けないよじゃあ町に戻ってご飯にしましょうか た果たしては私ツエを見せてあげるからね よしあたしプレーを見せてあげるからね<ス>まだ行くわよフ<ス><ス><ス> どうぞ<笑><笑> い<笑>っっっそしてーけるわ、神は絶滅症 料理などたやすい。い 人間殺す人間死、ね、お兄様学園の警備ロボットたちが突然一体どういうことでしょうミゆキ話は後だ俺の魔法は足止めには向かないすまないが魔法で氷漬けにしてくれプログラムを調べて原因を突き止めるはいは っ, っはっはっ何か分かりましたかお兄様 AI のメインプログラムが書き換えられている おそらく他のロボットもだそのせいで暴走して人を襲ったようだそんな危険なことをするなんて許せません一体誰の仕業なんでしょう二つの可能性があるロボット統括管理施設内で何者かが AI のプログラムを書き換えたもしくはハッカーが外部から管理システムに侵入してプログラムを改ざんした一体何のためにお兄様 これかからどうなさるおつもりですか決まっているみゆきのガーディアンとして全ての危険因子を排除するそれが俺の最優先事項だおお兄様 おうエミお前も仕事帰りとは奇遇だなだいぶお疲れみてえだなこんなひどい日の帰り道に魔王の顔見るなんて最悪今日は問い合わせで怒鳴られっぱなしで疲れてるのよぜんぶ携帯の電波障害の話つながらないとか電磁波が出てるとかそんなのばっかりおかげで休憩時間も満足に取れなくて なんで勇者の私が携帯の電波が悪くて怒られなきゃいけないのよもう仕事したくないお前なこのご時世仕事があるだけでもありがたいと思えよ人間の仕事はほとんど高性能 AI 搭載のロボットに持っていかれちまっとるんだからま A 級クルーの俺の接客にロボットがかなうわけないけどなコツコツと地道に金を稼ぎ社会での地位を積み重ね 多くの人間を跪まかせる実力者になり、この世界もエンテイスラも、我が手中に収めてやるはいはい、もう聞き飽きたわ。コンビニ行って帰ろ。今日は疲れたから見逃してあげるわ。じゃあね、あなたも悪させずにさっさと帰りなさいよ。人間に俺の崇高な志が分かってたまれか。と、エミと話してたらこんな時間だ。 ささっさと頼まれたもの買って帰らねえと芦屋アアに怒られるしかしオープンセールとはいえまだ残ってんのがねえんこの気配は魔力どどうしよう先輩を見失ってしまったこれでは監視役失格この気配近くに魔族が もしかすると先輩もそこにいるかもしれない何がどうなってるのかはよくわかんねえがこの地に溢れる恐怖と絶望から生じた魔力これが吸収できれば元の姿に戻れるかもしれない<笑>あの魔族なんて強い魔力このままだと街の人が危ないせっかろはぁっ 魔力を無効化できるだろう何の武器だおいお前、突然攻撃してきたってことは、エンテイスラの資格かエンテイスラ私は獅子王機関の剣ナギです。魔族登録証を持っていない魔族が、公共の場で魔力を行使することは、生育条約違反です。登録証を提示しなさい。獅子王機関の剣ナギ生育条約って何だよ 聞いたことねえが、せっかく吸収した魔力をここで使うわけにはいかないし。ここは話し合わせて逃げよう。ああ、条約ね。魔力は公共の場じゃダメなの忘れてたわ。登録しよう。ああ、家に忘れてきた次から気をつけますんで。それじゃあ、急いでるからこれで。消えた追いたいところですが、今は先輩を探すのが最優先。 もう、一体どこに行っちゃったんですか改めて考えてみると。 俺とアスナは今まで本気でデュエルしたことあったっけうーん、どうかしら。お遊びでならば何回かあったかもしれないけど。私もキリト君も大人戦の成績なんてそんなに気にしていなかったからね。でも、いい機会だわ。面白そうだし、お互い手加減なしでいきましょう。いいね。それじゃ、負けた方が今日の昼飯おごりってことにしないか俺が勝ったら、 また明日のお手製のバケットサンドをご馳走してもらおうかなもちろんいいわよそれじゃあ私が勝ったらキリト君はまたラグーラビットを捕まえてきてね<笑>それは何が何でも勝たないとかないくわよヘイトゴース 手加減しないでって言ったのに本当にキリト君はこんな時でも優しいんだから<笑>とはいえラグーラビットは時間かかるし今日はどこか食事にでも行かないかいいわ勘弁してあげるうーん外食に行くならどこがいいかしら明日に任せるようーん最近ロボットの暴走事件も話題になってるしロボットがいないところにした方がいいわね よし、行きましょう。話すの、事件のこと気にしてるのか。わかった。じゃ、あ、街に戻ってご飯にしましょうか。 わたしたちのかつれわたしたちのかつ 私でも挑戦、ま、ででさい私でも超天才 よし を見せてあげるからねううまだ行くわよやっちゃって角甘いわ力は本気で何でもできる気がする行きます待たせたなそこだ果しても超天才キー行くわよ<笑>えはっ<笑> 安心して、私は絶対に負けないよじゃあ街に戻ってゴはんにしましょうか。 天才もっいはリアステクい<笑><ァー><笑> かよよしまずはこっちは。 《強い相手とのデュエルは望むところだ》《 よ, せせらせるよし 任任せ任せた<笑>あって、っ<笑>ゃよてまだ行くわよやっちゃっててだ甘いわ。 んとかなったね 手ごはんにしよう。<笑> ッねえリリ<笑>一度行っみたかったんだよね。 ー、okay.。 もしかしてバカにしてますか俺たちの勝ちだな 私たしちは超天才 この戦に呪いはた<笑>し私を見ても挑戦も超天才 いいまです。<タッ> 待たせろ バドドリーン、ねま、今だ じゃあ ご、ま、飯にしましょう。 今たたです。 時間が経つのを忘れちゃいまたね行きます待たせたな そこだ勝負決しました俺たちの勝ちだな ・ああ わたし私、ウェーを見せてあげるからねわたしすばちさ ーみんな力を貸して気させないして今だたせたな任せろオッケーサメササシュティングした楽勝楽勝まだいくわって覚悟 とど<笑>め。<笑> 天才をよし、うん い、うんうん、けョるわ、うん<笑> 勝利ならかやすけ。 ケンタロウの薄情者め一度ならず二度までもフィアンセのわらわを自転車から振り落とすとはどういうことだお嬢さん一体何の用だわらわは急いでおるお嬢さん私に仕事をくれますか仕事が仕事が欲しいです お, お主自分がどうなっておるのか自覚していないのか どこでカストリアにやられたかはわからないがもう仕事はできぬのだろうなわらわにはどうすることもできないすまないオー<笑>仕事が欲しかっただけなのにバ<笑>けモノに襲われて<笑> こっちにガストリアがいる早くこれ以上はやめとけよ<音声>これ以上はやめとけよそまったくや<音声>ってらんねえぜ 反省した人間が町をうろついているとはレンタロウちゃんと仕事しておるのか警察の網にかかってないやつがいるみたいだなってが大丈夫かよエンジュ怪我をしてもすぐ治るから大丈夫だおそうだレンタロウタイムセールはいいのかえっああっしまったおい蓮太郎また よわかったぜイヤホーおおめっにない繁華街ステージだな珍しいまるで。 現実世界みたいです現実世界にはこういうエネミーはいないよハリユキ君準備はいいなはい先輩では早速退治と行こうか君の真意を見せ て, てみる今だチェイクは届けチェイクいた ゾーたのこれほど大きなエネミーを倒しても10ポイントしか入手できないとはやはり対戦と比較すると効率が悪すぎるが贅沢も言っていられないとにかくやるしかないかハリユキくんやった ねえねえ、そこの君。ねえってば、んあたしを呼ぶのは誰ええー、ぬいぐるみが喋ってるちょ、なにこれ夢あはは、<笑>ぬいぐるみじゃないよ。僕はね、プリティスターの挑戦士、マック様だよ。プリティスターって、星く1メルルのコメット君と同じ種族だっけそう。あんた黒くない コメット君とあんま似てないんですけど。あてか私、アニメキャラと喋ってるおぉもしや、ついに二次元世界に入る夢が叶ったとか何を言ってるか全然わからない。僕はね、君の力を借りたいんだ。ま、まさか、イーブルスターを退治して、地球を守るためにそう。イーブルスターは、 地球人の脳に寄生してダークウィッチを生み出している新たな星屑ウィッチ君が戦うべき宿敵だつつまりこの私に星屑ウィッチになってほしいってことめるるみたいに魔法少女に変身してダークウィッチと戦えってことあそういうことだふうあ夢にまで見たシチュが今ここにやるやる リアルな夢かもしんないけど答えは同じあたしらしくやらせてもらうからあおおまけスバルさんみんな助けていけメテオンインパクト果たしての挑戦採されされされシューティングスターラクションラクション 私が妹なら生けるかうふーっとごめんごめん考え込んでる場合じゃないか<笑>私が家まで送ってあげるまた襲われたら大変でしょあえっとありがとうございます助けてくれたけど一緒に帰って大丈夫かな